こんにちは、これヒコサイモンで日本語でござってあのちょっと一つあのお知らせをしたいと思ってるあのこの間の東京トナイトではジャパン・タイムズコロニストのバイエミック・ニールっていうあの、まあ、日本においての 国人としての生活とかあの新聞記事とか本もあの書いてる人ですごくもういい人であの日本も大好きな人としてこの間ですねなんかあのちょっと外国人の世界で特にあの、まあ、いろんなニューヨーク・タイムズ の, あの田渕弘子さんとかでいろんな人はあの照らした今度あの3月7日予定のフジテレビではラッツスターというあのバンドがあの桃色クローバー Z あのっていうあのアイドルグループと一緒に、まあ、ちょっと出演する予定のところでちょっと、ね、今のところそのラッツンスターは昔からそうなんかあの顔を黒く塗ってる、まあ、そういるう黒人ブラックミュージックやって黒人憧れでやっ て, てでこれもうあて差別じゃないかって指摘が確かに、ね、いろんなところ海外の目からあって差別じゃないんですよ、そ, れもそんな恋じゃないですよ悪い意識はない逆になんかそういうブラックミュージック憧れでそういうい黒人の格好を成り済まそうとしていると。 そういうことは 理,、まあ、理解がある。でそのあのバイエイさんもそういう理解の上でも分かってたんだけど、ただ、そういうことが悪気がないとしても、あのやっぱりこんなことはもう昔から歴史的に そ, の、まあ、そもそもこれブラックミュージックです。アメリカの黒人を褒めるためで言いながら、 そアメリカの歴史とかにいろいろ置いてそれを使って、アメ黒人を屈辱させるため の, あのことで、まあ、昔からあったもの で, でそれでもう非常にあのもう敏感なことなんですようう日本人がやっているからとしても悪気がないとしても傷つけることなんですよ、多くの黒人アメリカの黒人には。 でこれまあ、そういう意味では、まあ、今時代確かにこのバンドは昔からこういうことをやってて悪気はないと言うかもしれないけどでもまあ今ぐらいでは今時代にはそんな影響があるのが分かっているはずだしそしてまあ彼も自分もでもそうですねあの愛する外国人として日本を愛する外国人として ちょっと日本は国際的にこんな恥ずかしいことを、ねあのー、今の時代でもやってることをちょっと意識してちょっとねこれ恥にしないでほしいんですよ。これ日本のイメージを劣化させるんですよ。こんなこと日本のテレビやってるとまあ、その音楽好きだったらそのままパフォーマンスすればいいとはもう顔黒くする塗る必要もないし。あのー でちょっとね、もうこれからは、ね、もう日本がどんどんその国際イメージを向上しようとしているしそうオリンピックにも向けているしそういうことを意識してあのフジテレビも意識してちょっと、ね、このようなことを応援するのがあのもうこれから、ね、黒人大統領の奥さんも日本に来るしなんかそういういこととはちょっと、ね、日本のイメージをちょっと意識してあの日本のイメージをだめにしないでほしいというきっかけの署名活動がちょっと一つインターネットをペティションしているんですよ。あの 僕は単なるもうその配慮するのがもう僕もね日本大好きとしてこんな恥ずかしいことをちょっと正直やめてほしいっていうことがあって悪気ないのを認めてるってこれ差別とは言わないとは言わない差別的な行為ではないけどでもその無知無知が言い訳としてももう無知で黒人の何も知らないで知らずにあのこんな傷つけることもじゃあはいあ言ってます<笑>もう今知ってるから。 やめた方がいいあの。僕は基本的にそういう意味で賛同してるんで、署名加えてるんですけどあの、そういう意味でちょっとそのメッセージを送りたいなら、日本を恥ずかしくしないでってあの僕の感覚だけど、ぜひちょっとリンクはこのどこの下にあるんで、ちょっと見て、もうどうかになったら、私、素人何も言わない。けど、どうかになったら少しメッセージを伝えるためにね、この時代にはこのブラックフェイスということをちょっとやめましょうということがあるんで、あのちょっと署名でもインターネットで署名できるんで、 あのまあちょっと考えて同意であればあの証明でも検討してくださいっていうことだけでちょっとメッセージです。